すごい渋滞してます車が動きませんトラスを流してますこれが今のマンゴーですね車全く動きません 貸し始めてます。あー